スタイトルにもびっくりマークがついてさらに面白くなったデビス、えー、このマークって何で読むのえ本、ー、当のようウォッチはなんと新コーナーも目白押しでびっくりする面白さデビスごまかすなにゃこれまた失礼しましたデビス